三浦義雄取とり九流の四大陸発部予米記者も絶賛。表情での輝きに満ちた一日だと日本勢の奮闘に共感。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるようにチャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。現地時間2月11日、米コロラド州で開催中のフィギュアスケート四大陸選手権は、ペア、男子シングルのフリースケーティング、FS を開催。 ペアの三浦力、木原隆一、木下グループ組が合計 208.24 点で金メダルを獲得すると、男子シングルでも三浦義雄、オリエンタルバイオ、目黒美大高が合計 281.53 点をマークし、表彰台のトップに立った。この日は他にも、男子シングルの佐藤俊、明治大が合計 259.14 点で銅メダルを獲得。大きな存在感を放つ日本勢のパフォーマンスには、 海外からも賞賛の声が上がっており、五輪公式サイトのニック・マッカーベル記者は、日本チームにとって表情での輝きに満ちた一日だと、掲載した記事内で賞賛のコメントを寄せている。記事内ではまず、史上最年少の17歳8ヶ月で優勝した三浦について、キーラン、メッシング、カナダが自己最高スコアを叩き出した後、キャリア最大のタイトルを手にしたと記述。最近では譲る波入。ハニュー 生馬うのに続く、日本出身の四大陸王者となったと続けており、この、若き逸材に興奮を隠せないようだ。また、ペアで日本勢初部位を飾った、陸龍こと、三浦、木原組に関しては、勝利のシーズンを送っているとコメント。標高1800メートルの高地で開催されている今大会で全力を出し切り、演技直後、木原が膝から崩れ落ちたシーンには、 コロラドスプリングスの薄い空気と戦いながら、最後のリフトで力を尽くしたと簡単を漏らしている。なお前日には、女子シングルの千葉百音、東北高が合計 204.98 件で銅メダルを手にした。現地12日に行われるアイスダンスのフリーダンス。FD では、10日のリズムダンス。RD で6位発進を切った小松原美子と、小松原美里、倉敷 FSC 組、RD7 位の村本屋中。